6代目です今日はこんな畳を作りました茶色い畳ですちょっと写真写りが悪いのでえらく明るく写っちゃって色が全然違うんですけどダークブラウン濃い茶色です畳のヘリもですね近い色に合わせて無地のヘリをつけてくれということで無地のヘリにしましたこれですね私がやる場合私がヘリを選ぶとですね多分赤とかピンクとか全然違う色をつけると思います ヘリを際立たせると結構かっこよくもなるんです。まあもちろん人の好みは様々です。これはこれでかっこいいです。ダークブラウンの畳。敷いてみますとこんな感じでなかなかいい感じに仕上がりました。畳表は積水。ぐさダークブラウンということで最近なぜか続いている積水系です。実は他にもちょっとまだ積水系で作らなきゃいけないのが何件か溜まっております。頑張ります。それでは。 ダークブラウン6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は下のチャンネル登録ボタンを押してくださいそれではこれからもよろしくお願いします6代目でした